はい、えー、改めまして、集団用だと申します。どうぞよろしくお願いいたします。四年ぶりの開催、おめでとうございます。ええー、実は、ああ、私たち元高崎でも、えー、今年十月九日まに。高崎ライブウェストルと申しまして、よさそりのお祭りが四年ぶりに開催できる運ぶとなっております。ええー、その際にですね、ええ、県から多くの。 チームの皆さんにご参加いただけるということで、えー、私たちあの地元チームホストチームとして代表しまして今日はそのお礼に踊りに伺っておりますはい、えー、あと2回かな、はい、なってしまいました、えー、元気いっぱいの踊りを見せできるように練習してきました、えー、見てやってくださいよろしくお願いしますそれでは踊らせていただきます 残すはない